皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月28日、昨日の動画で、静かな村の庭オルゴールを設置した時に、軽い違和感がありましたが、その謎が解けました。すっかり忘れてしまっていましたが、バージョン 5.5 前期から、家具と庭具の設置上限が増えていました。どれくらい増えたかというと、通常の住宅村の場合、家具と庭具の上限が10個ずつ増えています。 マイタウンの人は自分で調べてください。というわけで、なくなく倉庫にしまっていた家具を出してきて、設置し始めました。特にこの壁掛けグランドタイタスを再び設置できる日が来たのが嬉しくて仕方ありません。壁掛けロトの剣もまた設置できるようになりました。2階のスゴロクも、だいぶ人数を減らしてしまってましたが、また増やすことができるようになりました。上限が10個増えただけなのに、やれることが一気に増えた感じで、本当に助かります。